私は日本から参りました宮本武蔵の兵法二天一流政党第十一代を継承したものです二天一流は兵法です兵法というからには殺し合いしかし武蔵先生の五輪の賞をいただくとき私にとっては この五輪書が仏法書でありまた私の人生のバイブルでもあります私は第十一代として流荘武蔵の教え心そして技戦法これは方のことを申しますけれどもこの教えを次の代に 主の教え一つも漏らさず一滴もこぼさず次の題に移すべく精進していく覚悟でございます武蔵先生の著された五輪書の冒頭に「自分は子供の頃から堅実をしてきた」そして 13歳にして初めて殺し合いをしたその後30歳まで六十数度の戦いをしたしかし自分は30歳になった時自分の生き方また標法これでよかったのかと深く深く反省をしましたそしてその時に 自分で悟ったこと自分が六十数度勝ったけれども行幸によるものたまたま運が良くてたまたま相手が弱くて勝ったんであって何も自分が剣がを悟ったそういうものではなかったまだまだ自分は人としてもまた剣術家としてもまだまだ本物じゃないという 大きな世界に踏み出しましたそれが30歳の頃でありますどうもありがとうございましたありがとうございました